はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラブの監督です。はい、えー、今回はですね、フィギュアの台座をひとまとめにしようぜの巻きです。じゃ行っていきたいと思います。はい、こちらなんですけども、約半年ぐらいですね、購入して開けておりませんでした。おそらく PayPay ペイペイフリまで両方とも別々の方から買いました。Thank you! はい、おしゃれですね。こちら。では早速、フィギュアを付けていきたいと思います。 はいまずこちらですね一番くじのフィギュアですねはいすべ、えー、てですねワンピースの衣装となっております最高でございますはいでこちら見ていただきたいのはですね2度のこのカバンなんですけどもなんとこの後、ナビーがぐちゃぐちゃのガチガチにしましたこんなカバンを後ろで持っておりますはいというわけでミクいいですねワンピース続きまして4つはこれはなんかワンピースと言えるのかそして推しのいつき最高でございます では早速こちらを順番につけていいいきたいと思います5等分の花嫁まだ見ていない方是非見てくださいこちらの台座に関しては細かなですね微調整ができますので本当にこちらは買ってよかったなと思いましたそして取り付け完了はいいかがでしょうかかなり小スペースになりました通常の台座だとこんなに密集することは絶対にできません見てくださいこちらはいというわけでこんな感じで 飾ることができますおすすめですそしてもう一個こちらはですね台座セッティングに結構手こずりましたねもしかしたら置く場所間違っているかもしれませんかなり苦戦をしております一応取り付け完了でもよーく見るとなんか四つ葉だけがなんかはぶられているような感じなのでもしかしたら並び順間違っているかもしれません はいフィギュアケースに並べてみましたこの10人がここに集まるなんてことは絶対に普通の台座だと無理ですはいというわけで、まあ、ギリギリなんですけども2つのフィギュアを1つのところに収めることができましたこれはめちゃくちゃ嬉しいですねというわけでもしこういったですね台座興味がある方買ってみてはいかがでしょうか